始まりまりした、チャンネルのショタです今日はですね、最近の僕らを密着みたいな感じでしていこうかなと思うんですけども、まあ普段、りょうちゃんは仕事が忙しかったりするので、YouTube の撮影の時、まありょうが休みの時は、わりかし予定を詰めてたりするので、今日は何をしてるかっていうのをちょっと密着していこうと思います。で、今の時刻がですね、朝10時です。で、今日実は朝6時ぐらいから起きて編集をずっとしてて、キュ ア, アップする動画をまだお 終わってないんだけど、それはちょっとやっていこうと思ってます。で今寮はお風呂入ってます。で、今日はね、ちょこちょこ忙しかったりするので、まあ頑張って<笑>。行こうと思います。お楽しみに。終了。<笑>遊ばないでもらっていい俺俺、うん。ああ、お酒飲みたい。でも、一回に飲む量だよ、だいぶ少ないよね、翔ちゃんね。うん。 だから逆にもっとこうなってほしいっていう部分は何もありますかっていう時に、まあ、中野区だけに限ったことではないんですけれども同性婚が認められるような中になればいいと思います。<笑><笑>そういいね はいというわけでですね今が12時ぐらいなんですけども、はい、今からリモート出演という形で僕らが住んでる、うんまあ、中野区のローカル番組なのかなに、うん、今日は出演させていただきますはいちょっとしっかりね準備はしたつもりあるけど、うん、大丈夫かな、うん、大丈夫でしょ頑張ります頑張ります今回のゲストは YouTuber の翔太さんりょうさんですよろしくお願いします 番組 MC を担当しますブルナカノですよろしくお願いしますせーのジェイコムからお届け中野人図鑑はいではあ収録以上となりますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたはいというわけで今終わりました、はい、終わりましたまし本当楽しかった俺はあんま喋れなかった<笑> なんかさ、一緒に喋ったら、音の問題でって言われたからね。タイミング探ったよね。そうだよね。<笑>はい。ってわけで、はい。今、12時40分ぐらいなんですけども、うん、この後1時から、うんうんうんうん、また別の取材がね、<笑>はい。<笑>あるので、はい、次のやつはね、カメラマンさんの方が来てくれる、うん、うちに来て、はい、日常をちょっと撮らせてくださいっていう感じで、うん、らしいので、はい。頑張りまーす。頑張りまーす。 あ焼いたいといすなんでここ ま, でなの<笑>頑張りますでょう はい。というわけで、はい、今の時刻が16時。はい。まあ、3時間ぐらいかなやってたんですけど、うん、ちょっと映像がね、見せれないんですけども、あの、まあ、近いうちとかにまたその件は話するの で,、うんうんうんでるね、それまで楽しみにしててください。はい。はい。というわけで、お次が18時に、今日はね、ちょっと、うん、いろいろあるんですけど、うん、次、その18時のやつは、大体なんか、いつもこのぐらいの時期に、うん、まあ、大学生とか大学4年生が卒業、 論文で、うん、LGBTQ に関してのことを題材、うんまあ、に し,、ね、してくれる方が多くて、うん、その方にインタビューを受けることがちょこちょこあるんですけどそれを今日はする、うんうん、でもそれまでにちょっと時間があるか ら, るからその間に編集とちょっ と, 編集 と,、うん、あと新しい動画を撮影を、うんえっと、2時間以内にしようと思います今日の21時に動画するからよし急ごう急ごうえいえい あとあれもやらないとだよ。打ち合わせ。ああ、はい。<笑>ああ、まだ、まだあるんです。<笑>はい。じゃあちょっとそれ、ま、今から映します。は, い、はい。終了。どっちから行くじゃあ、りょうから。りょうから。翔太のいいところ。じゃあ、お願いします。はい。同じような感じにしたらじゃあ。ああ、眠い。へへへへ。い岩にね、襲われ、ね、眠いね。でも大丈夫よ。<笑> しょうちゃんはい、お い, い, い, いお腹が見えてるいいの可愛いお腹が見えてるじゃあ終了終わったとりあえず動画うわ、はい、癒してくださいお疲れさまありがとううん、はい はいあとは今編集が全部終わって、はい、アップする準備をしててはいですで撮影まだ間に合わないで今時刻が16時45分なので、うんうん、よしやろうそうだね、はいね今から撮影しますはいというわけでですね、まあ、撮影の時は結構1日2回とか撮ったりするんですけども、うん、その時は服を変えてます何、うん、<笑>こっち来たりこっち来たりどっちのわ、うん、かんない さあ始めましたチャンネルですですか今回ははいといとうわけで今回はここままでにしたいいと思あはいしますおはいしまはではまたーはあはあはあ かね、はいはい終わったはい次は次はえっ、ー、と10月下旬にちょっとまだねもうね発表できないことが多すぎて本当にあれなんですけど10月下旬には必ず絶対わかるからそれまで待っててほしいんだけどそれのう打ち合わせをしたいと思います、はい、まあ打ち合わせっつってもうん、まあ打ちなんでどうするああするっていうだけの話なんだけどね 感じでですね、はい、大丈夫かな何が全然ここのベッドの上しか<笑>取れてないよ<笑>ほとんど今日はねうんひょにょいやにしてもね充実しててめっちゃ嬉しいんですよ最近あ急に撮り始めてるうんよしというわけで今日は一応と最後のお仕事になります外はもうめちゃくちゃ暗くなったんですけども、えっと最後はですねインタビューか、うん、を受けたいと思うのでやっていこうと思います大丈夫かあこんにちは あ, あ聞こえますか 聞こえます。聞こえておりますかます。よろしくお願いします。質問させていただければと思っております。はい。そういう感じですかね。うん、やっぱそのや、例えば恋愛の話とかするじゃないですか。はい、その時に。ひよにょう。はい。真っ暗にな っ, っ、ねま、なっちゃった。はい。今日は人と関わることはもう終わりです。ああ、うん。そうね。はい。そうだね。終わったね。うん、イエス。でもあれでしょ。ちょっと編集をしに。そうなんですよ。うん 行ってこようかなちょっと僕はですね明日また仕事が早いのでぼちぼちゆっくりして寝ようかなと思いますが、はい、まあ、無理しないように、ん、ね、はい。というわけで今回は。はい 僕らの一日を送っていきました。うんはい、はい、どうだったでしょうか。まあ、なんか、うん、こんな日はないよね。<笑>まあ、つめつめに詰めちゃった時期、うんうんうん。そう、今がそういう時期。だけどタイミングがね、すごい、うん、あの重なっちゃったって感じだけど。うんうんうん、まあ、普段はもうちょっと緩やかな感じで、うんうんうん、まあ、楽しくいいよね。うんうん、何, が何か必要とされてるっていうのが ね, そうだね、うん、大きいね。嬉しいかもしれない。はいうん、なのでちょっと編集、僕は頑張っていきます。<笑>頑張って<笑>、はい。はい<笑>というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。 していただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタツイッター tiktok もお願いします。ではまた。